はい、こんにちは。今日は Mr.Steel の How to FPV の第5弾です。5弾まで来ました。えー、あともう1個あるみたいなんで、えー、それもやったら6弾で、えー、この How to FPV の今年の2020年版は終わりになりますが、えー、次の動画もぜひお楽しみに。えー、で、今日の動画はデジタルとアナログの違いについて話していこうと思います。 Mr.Steel に、えー、メールで許可を取ってやっていますので、実際の動画を見たい方は下の概要欄からご覧ください。それでは行きましょう。 アナログの映像を見てもらったと思うんですが GoPro で撮られてる、えー、FPV で撮られた映像を、えー、いろんな SNS とかでよく見ると思うんですがあれはだいあの操縦しているパイロットが実際に見ている映像とは違っています大体はアナログって言って結構ザラザラした昔のアナログテレビみたいな映像を見ながら操縦してそのドローンに GoPro みたいなデジタルカメラ あのアクション感、ね、みたいなのをつけて、えー、撮影しているっていうことが多いですなので大体はあの映像は結構荒いものを見ながら撮影しているっていうことになります an setup and setup. そしてその映像の中でもアナログとデジタルっていうものがあるのでそれについて詳しく見ていこうと思いますアナログ アナログというのはすごい長い間のスタンダードとなっていたものです、えー、昔からあるものでポイントとしては低遅延ということ、えー、操縦している人が、えー、実際におドローンで起きたことを見るのまでに 時間が少ないっていうことですね。はい。そしてもう一つ、えっ、ー、と、同時に飛ばすことが簡単にできます、えー。周波数をしっかりチャンネルとか合わせていけば、えー、同時に電波を飛ばして、ドローンを飛ばすことも簡単にできます。そして何より、そのアナログだと使えるパーツがたくさんあるんですね。種類がいっぱいあって、ショップとかも見るともうたくさんの種類があります。そういう、そういった点で、えー、アナログっていうのは素晴らしく。 長い間のスタンダードとしてて使われてきましたしたかし去年の夏ですね7月に DJI という会社から新ししいいデジタル FPB システムっていうのが出ました今までもデジタルシステムっていうのはたくさん出ていたんですが DJI のデジタル FPV システムっていうものほど、えー、実際に使えるものっていうのは少なくて一番初めの使えるデジタルシステムらしいです。 はい、僕もそれを使っていろいろ動画を作ったりクラウドファンディングをしたりしました。First of all, I'm gonna go on to an, a website and we're gonna just search goggles and see what comes up, okay? えでミスターシールは GetFBV っていうショップを見ながらどういった種類の製品があるのかっていうのを見ていきます。えー、ショップで Google、えー、と調べると、えー、一番最初に DJI の FPV のゴーグルが出てきます。デジタルの FPV っていうのはアナログと仕組みは同じです。ドローンについてるカメラで見てる映像をパイロットがゴーグルをつけてそれを受信してそれを見ながら操縦するというものはアナログもデジタルも同じです。そして先ほども言いましたが DJI が初めて一番使いやすい えー、デジタルシステムを作りましたでこれからこのショップで話すことはこの2020年時点での話ですので来年になったらもっと新しいデジタルシステムが出てるかもしれないし、まあ、どんなことが起きるか分からないので今日時点での話となりますアナログのゴーグルとしてたくさん出てきているのはオルカとか 一番有名なフスーパーチープスケールは、このちょっと、ボススックスゴーグルを見ると、 その他にも色々あって、ボックス型っていうのもありますね。単眼のゴーグルになります。一つの画面を見て、えー、やるゴーグルですね。それは比較的安く手に入れることができます。まあ、ということで、えー、見てもらったらわかると思うんですけど、デジタルシステムはもう DJI 一択。でもアナログはたくさんの種類の中から、 選ぶことがスーパです。もアナログがスーパーチープです。なのでアナログでやろうとすると超安く済ますこともできます。一番安い例えば単眼のゴーグルとかマイクロドローンとかを選んで初めて始める人にはすごいいいセットとかもあるので、すごい安く始めたいよっていう方はアナログでもいいと思う。 A lot more modular than something you would buy with DJI where you're kind of set to one specific thing. Some 他にもアナログに必要なものはカメラとか VTX ですよね Cameras っていうのはドローンから見える映像を受け取るっていう仕事をしますでも DJI のデジタルシステムはもうこのカメラ1個 They're 最近出たのでやっと2個 になりますでもアナログっていうのはもうすごいいっぱいたくさんオプションがあるのでいろんなものを選ぶことができます VTX も同じように VTX っていうのはドローンで受け取ったカメラの映像を送信してゴーグルで受け取れるようにする送信機ですねビデオの送信機それもオプションがたくさんありますが デジタルだと多分2つぐらいしかないですね。そしてアナログはミタ、えースティールがよくやってるんですが音声っていうのはドローンの上で行われてる音っていうのを録音してそれをそのままビデオと一緒に送る Google に送るというものです。 ほとんどの人が使ってないんですが、ミスタースチールとか使いたい人は、えー、設定をして使うことができるそうです。僕は使ったことはないんですが。で、そういうオプションもアナログならできます。しかしデジタルだとそういうのができなかったりすることがありますね。Because it is very much plug and play. 逆にデジタルはですね、えー、パーツが決まっているので、これとこれとこれを買えば それを全部もう YouTube とかネットにある情報を見ながらえ多分刺したりするだけでほととんどハンダ付けいででドローンを飛ばすすことができます、はい、僕も以前あの動画を上げてそれでデジタルの機体を作ったのでその時はもう本当につなげるだけでしたハンダはえほとんど必要ありませんでしたなので、えー、何も勉強せずにもう簡単に FPV を始めたいなっていう人は デジタルは言ってますでもここで注意なんですけど日本でデジタルシステム DJI のデジタルシステムを使うっていうのは少し難しくて業務の申請が必要になりますのでそこはご注意くださいそしてデジタルのシステムはもうオプションがそれしかないので それを使ってるる人がたくさんいるんいでですね世界の中でなのでこういうものを使ってこうしてます今わからないんですけどどうしたらいいですかっていう時に助けててももらいいいやすすっていうメリットもあります逆に言うとアナログのものでも、えー、しっかりと有名なものを買っていれば、えー、たくさんの人が使ったことがあるので助けてくれる人が多いと思います。 先ほども言いましたがデジタルはオプションが少ないですがアナログはオプションが多いのでたくさんのものを選ぶことができますで今のデジタルで使えるものは DJI のデジタル FPV システムだけなんですが、まあ、Mr.Steel は DJI は別に嫌いではないと言っています Mr.Steel 自身はアナログをずっと使い続けていて DJI FPV が出た後もアナログを続けていますで DJI は空撮 m a ッ i c とか空撮用のドローンを出していて FPV はまだあまり手を出していなかったんですが去年その製品 DJI FPV システムを出しましてもっとこの FPV という世界に注目を集めることになりましたなのでミスターシールはそれはすごいいいことだと言っています You can buy this setup right here which is $639 And comes with two air units, goggles. DJI のデジタルシステムは、えー、この GETFPV で見ている時点でカメラと VTX とゴーグルで600ドルで売っていたそうですあ今はどうか分からないんですが、えー、他のアナログのシステムを全部買おうとしていくとすごいお金がかかりますがなんとそれは600ドルっていうふうに収まっていますもう全部必要なものまあドローンは別なんですけど カメラと、VTX、とと VTX ゴーグルはセットになっていていい、まあ、ある程度安いところまで下がってきてきいますでもまだデジタルっていうのは少しえ使うのには制限があって、まあ、例えば先ほども言いました通りえ音声が使えないとかあとは同時にアナログとデジタルを同時に使うことが少し難しかったりあと日本で言うと業務申請をしないといけない。 業務でしかデジタルシステムを使用できないといったことがありますので、まだ少し制限がアナログと比べるとあるようですね。最近ではデジタルシステムのゴーグルにアナログのモジュールをつけて、デジタルとアナログ両方使えるようにしている方もいるそうですで。ミスターシール自身はずっとアナログを使い続けていて、 なんでデジタルを使わないかっていうと、アナログと比べると遅延があったりするので、早順に支障が出る。 らしいですもうこれは本当にあの FPV ですごいやり続けていてもう遅延がすぐ分かる人っていうのはもう本当に遅延を感じると全然操縦できないそうなんですがまあ人によるので最初に始める簡単に始められるデジタルがいいよっていう人とか空撮したいよっていう人とかっていうのはデジタルから入ってもいいんじゃないかと言っています。I'm gonna m スター e r Steel は色、まあ、んなオプションがあるので好きなものを選べて音声とか使えるのでやっぱりアナログがいいんじゃないかと言ってますが、まあ、それは人それぞれなので自分がこれがいいなとかっていうのを思ったら、まあ、それにしたらいいと思います。Very えっと、予算もその選択肢の中に含まれていて、例えば、まあ、ある程度のお金が出せるよって人だったら、アナログの超高いものを買ってもいいし、デジタルの高いものを買ってもいいと思います。けど、予算がなくて、えー、ちょっとしか、これから始めるけど、続けていくかどうかはわからないとかっていう人でしたら、えー、アナログの超安いのを買って始めてみて、 まあどんどん FPV をやっていくのもいいと思います。なのでもう本当に人によるんですが、まあ、一つだけ、日本ではデジタルをやるのは少し難しいです。そこだけ注意してもらえば、まあ好きなものを選べばいいと思います。<音楽>えー、いかがでしたでしょうか今日は Mr.Steel の How to FPV の、えー、パート5ですね。今日はデジタルとアナログの違いについて話していきました。で、次回が最後になりますが、 まあこれからこういった日本語解説動画を出していこうと思いますので、えー、こんなものを解説してほしいとかっていうのが英語の YouTube にありましたら、えー、ぜひコメントで教えてください。はい、今後、えー、そういったものをやっていきたいと思います。それでは、えー、この動画が良かったら高評価お願いします。えー、次回からも、えー、こういった日本語解説動画出していくのでチャンネル登録もお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。